この子は誰ちゃんですか。こマルさんですね。マルさん。うん、はい。マルさん。丸丸としてます。はい。丸がいっぱいだし、うん。はい。女の子です。ね<笑>マルさん。この子は募集中ではないんですか。えー、っとねー、<笑>うーん。うん。うん。悩ましい。じゃあげたくない。あげたくない。<笑>うん 話したくな い, くないはいなのでちょっとこの子はね要相談<笑>そうですね、うん、どうしてもっていうんだったら、うん、あるけどいい人がいるからええー、よっぽどちょっとね丸、ま、さんはねちょっと僕がつらい時にね、うん、あの一番横におってくれた子なんでその、うんえー、我慢中我慢中開けたら怒られる時ですよ、ね、もう 開, け開けられない時に、うん、開けるに開けられない時にほ、うん本当に横にいて。うん<笑> ねえ、慰めてくれたというか。そうなんですね。<笑>